ブラック探訪すると、そこがブラックだとか童話地区だと分かるようなものがね、存在することがあります。そういうものをね、僕はね、顔面の入れ墨に例えてるんですね。で、このことについては、ブラック探訪動画で時々触れることがあるんだけども、今回はね、この単一の動画でちゃんと説明しようかと思います。でね、なんで顔面の入れ墨かっていうと、顔面に入れ墨を入れた人をどう思いますか ちょっとね、そのことについてね、正面切って指摘しづらいですよね。で、なんであなた顔面に入れ墨あるんですかって言ったらね、なんかね、ちょっとね、怒られそうな気がしませんか。で、その童話地区のね、施設だとかね、例えば林保館、教育集会所、でそういうものには、なんか解放新聞だとか、あの人権なんたらっていうね、えー、ポスターが貼ってあったりだとか、 あるいは、まあ、身元調査やめましょうだとかね。で、中には、この施設は、童話対策で作られましたとかね。あ, あるいは、石に刻んだ水平車線で熱と光をとか、あったりするわけです。そういうものはね、やっぱり、顔面の入れ墨なんです。あとは、解放同盟の看板、あとは童話会だとかね、そういうのの看板が掲げられている場合もありますよね。で 本当にね、顔面の入れ墨なんですよ。やっぱそのことをね、正面切って指摘しづらいで。やっぱりね、ちょっとうっとなっちゃう人によっては、そんないきなりね、顔面に入れ墨が入ってる人が来たら。で、おかしいのは、実際そのことを指摘すると怒る人がいるっていうことですよね。えー、あそこは童話地区だっていうと、まあ、ものすごい怒られる、怒られるどころか、もうなんかね、法的な制裁を食らってしまうんです。恐ろしいですよね。で、 顔面の入れ墨っていうのは、まあ、見たらわかるわけです。別に隠してもないわけですね、それは。もう誰でもわかるわけです。だけど、その、部落だっていうことをね、公言することについては、その、いや、その、インターネットで言うのは違うとかね、そういうふうに言うわけです。だけど、おかしいと思いませんあの人の顔面には入れ墨があるんだっていうことを言ったら、プライバシー侵害だとかね、差別だとか言ってね、 言われるとしたら、それ、どうなんですかねって思うんですよ、いや俺が、俺の顔面に入れ墨があるということをね、ねあのネットで言うのは違う、もう実際に現 地, で見現地にあるのと、ネットで公言することとは違うんだっていうのどう思います、それ。 僕は頭おかしいいと思いますよ顔面に入れ墨があるっていう、まあ、それ自体がね、ものすごいインパクトがあるし、実際にその現地の人が見えるっていうことの方がよほどインパクトあるわけです、インターネットでそういうことを触れられたって、ほとんどの人は、ああ、そうなんだ。 ぐらいなわけですでも、その現地で見 る, 見るっていうことは、その人が身近にいるっていうことでしょ、だから、童話地区の施設なんかにしてもね、その童話対策の施設だとか、水平車宣言の石碑なんかにしても、 その現地にあるっていうことの方がよっぽどインパクト大きいわけです、それは実際にその地域で生活してたりね、まあ、そこで仕事をやってる人が、現地で見るわけですから、そのものとしてね、その童話施設を、だから当然、そのことの方が当然、衝撃は大きいし、まあ、日常生活にも影響があるわけです、かたやそのインターネットでじゃあ、そういうことを誰かがねあ、あそこは童話地区だとか、あそこは部落だとか、そういうことを言ったからって、 まあほとんどの人にとってはどうでもいいというか、まあちょっと研究してる人とかね、そういうまあ政治とかそういうことに興味がある人にとってはまあ貴重な情報なんだけども、まあでもそれですぐにうわっというふうにはならないと思うんですよね。やっぱ現地にあるっていうことの方がよほどインパクトがあるんです。で、さらにその上にですよ、その上にですよ、その。 顔面に、ね、入れ墨があるっていうことを公言するのはプライバシー侵害だっていう風にねまあ、言う人が実際にいるっていうことで、まあ、そのことについてうわーっという風に思っちゃうわけですよね、うん、だから本当にねあの童話施設は顔面の入れ墨っていうのものすごいねこう僕はぴったりな例えだと思うんですだから僕はあの全国部落調査の裁判の時もねい言いましたよ地裁ではもう童話施設っていうのはあれは顔面の入れ墨だと まあなかなかそれも理解してもらえないっていうか、まあ、理解したら余計にね怖いんですよ、それは<笑>、うん。理解したら余計に怖いんですよね、その顔面に入れずにっていうのが。もうその まあ僕はね、その入れ墨を入れる人を差別するのは良くないと思いますよ、僕はどっちかっていうとね、その銭湯なんか入れ墨禁止っていうのは、僕は反対派なんですよ、別に入れ墨入れたっていいでしょって思うしね、別に入れ墨入れてる人をね、そん な, なんか特別視するのは、僕はおかしいと思ってるんですよ、別に、そんなもん入れるのは自由だと思うけどもね。 でもまあ実態としてね、えー、顔面に入れ墨があるっていうのは、やっぱインパクトがあると思うんですよ。で、やっぱりほとんどの人は怖いっていう印象を抱くと思うんですよね。あの解放同盟の、えー、大阪府連の前委員長のね、北口末宏さんだってね、その銭湯の入れ墨禁止をどう思いますかっていうのでね。うん なんかそれについては差別だとは明言せずにね、まあ、時代とともに、時と場合によってその、ね、見方というものは変わるんだ、だから人権意識をアップデートしましょうぐらいのね、その程度の言い方しかできないんですよ。やっっぱりねその入れ墨っていうのは まあその怖いというふうに思われるのは仕方ないかなというふうに、まあ解放同盟の幹部でも思ってる節があるんですよね、だからまあそういうものです、でやっぱ入れ墨が怖いとかね、ネガティブなイメージなのは、やっぱりこのなんか犯罪者に対するね、なんかこう、学院というか、そういう感じだと、あと、あるいはまあヤクザがね、ちょっと自分を威圧するために使ったっていう、まあそういうね日本国内での経緯があって、そういうふうに思われてるんだけども。 まあそうするとね、童話施設だって、まあ確かに似たようなところはありますよ。やっぱそういう童話施設を作ることで、何かこの、うちは特別なんだっていう風に威圧して、なんか公金を得るっていう、まあ実際にね、まあそれに近いことがあったわけですよ、童話対策の試合はね。だからそこがなんか言えて妙というか、やっぱね、顔面の入れ墨っていう、この表現がものすごいしっくりくるんですよね。うん。だから、 まあ少なくともね、いや、入れ墨をあることについてどうこうね、おかあの怖がるっていうのはそれはそれでおかしいんだけども、だけどやっぱりね、そのね、うん、俺の顔に入れ墨があることを公言するのはプライバシー侵害だって言って言うのは、僕はおかしいと思う、少なくともそれに関してはもう間違いなく僕はおかしいと思いますからね、だからやっぱりこの顔面の入れ墨理論、これについて、そのブラックの場所を、 公開するということをプライバシー侵害だっていうことがいかにおかしいか、まあ、童話地区、部落にその童話対策をやったと分かるようなものがね、これ見よがしに置いてあるっていう状態っていうのは、いかにおかしいのかっていうこと、まあ、それを表現するまあ比喩としてね、例えとして、このね、顔面の入れ墨っていうのは、ものすごい的確な表現だと僕思うので、この顔面に入れ墨。 この表現ね、あのぜひね、皆さん使っていただきたいと思います、いいですが、繰り返し言いますよ、童話対策施設、あの水平車宣言の石碑とかね、解放同盟の看板、そういうものが部落やるのは、これは顔面の入れ墨と同じです。ということで、皆さんね、お聞きくださいまして、ありがとうございました。